私は2020年11月からたけしさんに顔面神経痛の症状をとっていただいています月に2回から4回ほどたけしさんに直接お目にかかりセッションを受けるほか運よくスカイプがつながった時には画面越しにセッションを行っていただくこともありましたそして半年が経過した今顔つきが はじめと全然違ってきていると実感しています物心ついた頃から顔の左右非対称なのがコンプレックスでした特に右半分の違和感が大きく顔の片側だけ硬い粘土の作り物みたいで笑った時に引き連れ頬や目に表情がないのが悩みでした 目の形や大きさも全く違い、左目は二重なのに対し右目は重たい奥二重顎の中心のずれや非対称な輪郭は写真の自分を見た時に嫌でも思い知らされるため写真は大嫌いでした自分に自信が持てず人と目を合わせて話すことも苦手でした 2019年の春頃から少しでも顔の歪みが少なくなればいいと顎を正しい位置へ誘導する矯正を行っていましたそれでもこの引きつれた顔こそが自分の顔なのだと麻痺がなくなる可能性があるとは夢にも思わずにいましたある時たけしさんを紹介していただいた友人に その悩みを話したところ「それもたけしさんに質問してみたら?」と言っていただきセッションで思い切って「顔をもっと左右対称に近づけたいです」とオーダーさせていただきましたするとたけしさんは「のり弁ののりのように顔に貼り付いているものがある」「そのせいで顔が固まってしまっている」 これが顔面神経痛なんだ、と教えてくださいました。たけしさんが正面に立たれ、私の顔を両手で覆い、ゆっくりと手を離されました。すると驚くべきことが起こりました。たけしさんの手が離れた瞬間、一人でに骨格が移動するかのような顔が動くというような感覚がありました。 たけしさんは私の顔から何かを引き離すような動作をされた後、こんなものがついてると自分なんかと思っちゃうからね」とおっしゃっていました確かに私は卑屈で何をするにも自信が持てませんでした1周目ですでに大きな変化がありました左目をつぶり右目を開けた状態で 右の眉だけを上下に動かそうとするとそれまでピクリとも動かなかった眉がぎこちないながらも動かせるようになりました私にとっては大事件でした鏡の前で声を上げ飛び跳ねて喜びました他にも嬉しいことがありました私は左右の目の見え方の差も大きく 近くを見るときはほとんど左目しか使わず遠くを見るときはほとんど右目しか使わないような見方をしており顔面神経痛とは別にこの差を縮めることもオーダーさせていただいていましたところがたけしさんに顔の麻痺をとっていただき視力の方もお願いしますと言わせていただくとたけしさんは今の状態で見てみなとおっしゃいました 顔の前に人差し指を突き出し、左右の目を試してみると、明らかに直前までとは見え方が変わっていました。物の輪郭がくっきりとして、物がより立体的に見えるようになったと感じました。一度何かをとっていただいたことで、顔の麻痺にも視力にも変化があるなんて。 まさか原因が同じところにあったとは思いもやらずとても驚きましたまた同時に心が軽く晴れやかになり自然と笑顔がこみ上げてきました顔の麻痺は心の麻痺にもつながっていたのでしょうかそれからたけしさんたけし軍団の皆さんに協力をいただきセッションを受けさせていただくたびに 顔面神経痛のもとを取っていただきました回数を重ねた現在右目の大きさが左目の大きさにかなり近づいてきました頬や目の周りの筋肉が柔軟に動き表情が乗るようになりました輪郭の非対称なのがそこまで気にならなくなりました視力の方では、 ものがだいぶ立体的に見えるようになり二つ前に作ったメガネでも度数がきつくて合わないほどになりましたそして人嫌いだった私が嘘のように人と楽しく話せるようになりました変化を実感する毎日は楽しくて楽しくて仕方がありません希望を持っていいのだと知った時の喜びは これまでの人生で味わってきた、どんな喜びとも違う、格別のものでした。希望が持てるように、たけしさんにしていただきました。本当に感謝しています。持たせていただいた希望を絶やすことなく、自分自身が諦めることのないように、完治を目指して、引き続き頑張りたいと考えています。